も込みですさて、本日も関西クラクラクラブ私のホームクランからですね、動画をお届けしたいというふうに思います。本日のテーマは、ドラゴンラッシュ系の攻めにおけるリスクヘッジの方法というところを見ていきたいというふうに思うんですけども、ドラゴン使っていて星1になっちゃうっていう方、結構いるんじゃないですかね。あの、多分相当多いんじゃないかって僕は思います。 あの、実際僕自身も星1ってやるし、あの、やるたんびになんで1なのかなっていうところをきっちりこうね、考えながら、修正修正をまあしながらこうね、やってきてるんですけども、まあ、今日は星1が起こってしまう典型的な例というのを一個見てもらいながら、どんな風なリスクヘッジをすればそれが起きにくいのかということをですね、お話ししていきたいというふうに思います。私のチャンネルこんな感じでですね、クラン対戦のアタックを 中心に解説の動画やっておりますので、ぜひですね、最後までご覧いただきましいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで見ていきたいのは、すんません、くそね、これごめんね、計イさん。あの、かなりね、今回の対戦リーグ前回戻っていて、いい攻め多い中で、えっ、ー、と、あえてこれを一本ちょっと取らさせてもらっているのですけども、えー、とですね、タンホールに突撃感を当てていくんですが、 これがね、あのー、機能しなかったんですね。で、えっ、ー、と、どういう風になっちゃうのかっていうと、ここのマルチのところに、えっ、ー、と、トルネがあります。トルネードトラップですねで。突撃艦をこう当てていくんですけども、トルネードに当たっちゃった上に、爆弾とかいっぱい吸っちゃって落っこっちゃうっていうか、ね。その怒っていった後、どんなるのかを見ていきたいんですが、 まずロイヤルチャンピオンで、ここの11時方面カットですね。これドラゴンたちの進軍ルートを狭めています。こちらがウビドラでカットしていきながら、キング、クイーンを出して、さらに外周部分をカット。この部分削っていきますね。ドラゴンのルートがしっかりこう出来上がって進軍しながら突進撃期間でタウンホールを落としていくというプラン。トームもうまいこと決まっていて、ここまで完璧に見えるんですけども、はい、ここですね。ブルネード ト, トラップを受けてしまって、 もう罠が一気にこう集中してるんですよ。吸い込んでしまったあげく、ここで、えー、スーパーガーゴイルが放出されちゃうんですね。でもうしょうがないんで、ここはもうクローンとエンビジレージを使って花火をここで打ち上げていきますね。で タンフォールがもう、えー、破壊率 55% になっているので起動するんですね。51% 超えた時にもタンフォール起動するんで、毎秒300のダメージを与えるギガインフェルノがガンガンドラゴンを焼いていって、あっという間にドラゴンが消えていきました。で、この時点で見てほしいのは、ユニットがもう残ってないんですよ。何にもないんですね、ここ。 全てもう出切ってしまっていて、アーチャークイーンのクロークが残っているものの呪文しかないっていうことになってくるので、こうなってくると、ユニットがタンホールにも向かってくれることを期待して祈るしかない状態になっちゃってるんですね。で、えっ、ー、と、これがね、結構きつくて、あのタンホールにユニットが向かってくれたところに呪文を落としていきたいんですけども、やっぱね、呪文どの、どのタイミングで何の呪文を使うかがすごく難しい判断になってきます。で、けども多分ここはですね。 ドラゴンライダーだと、やっぱり、えー、今回のこのタウンホール落としきれないなというふうに踏んで、ここでフリーズは使わずに、アーチャークイーンが、えー、タウンホールに行くタイミングでフリーズを使おうというふうに考えたんだと思いますね。ドラゴンもやられたんですけども、アーチャークイーンまたクローク残した状態で、壁の中入ればワンチャンですね。ただユニコーンが落ちてしまって、ここでフリーズ打っておきたかったんですが、なんとこれ同時にね、クロ ー, ン ク, ロークとフリーズが、 行っちゃったんでちょっとこれタイミング的にフローク状態でフリーズ効いてる少しもったいない状態になってしまって結果的にはタイムフローが残っちゃうという形になりましたであの序盤にですね K さん、あのー、何をしたかっていうとここをロイちゃんで削っていってでこっちをキンクイで削っていくんですねでドラゴンをここから出す、まあ、非常にサイドカットが効いていてで、えー、とこんな感じかな 聞いていててだいぶその、なんていうのかな、えっと、プランニング的にはすごい綺麗なプランなんですけども、えっと、ドラゴンを出すタイミングでもうすべてのユニットが全部できちゃうんですね。そうすると、いわゆるリカバリーをするためのユニットが全くなくなってしまうわけなんです。そこがちょっと今回、あの、誤算が、こういう誤算が生じた場合に、もう星1を避けられなくなっちゃったポイントですね。これ、完全に相手の村がね、ここに罠を全部溜め込んでいても、 ね仕組んできてやがったな、褒め野郎と<笑>いう感じだったのでねうん、そこもなかなか不運だったんですね今ね、今度逆側から言ってたら多分、これが、ね、ないんで、タンホールに行って、こんなことにはなってなかったと思う、うん、まあそういうですねユニットを全部出し切ったことが、やっぱりドラゴンにおいてはリスクになってくるの で, で、それをどういうふうに回避するかっていうところですね、これから、えー、合計で、えー、と2つ見ていきたいとい う, ふうに思います。まず1個は まあ、さっきから何度も言ったように、ロイちゃん残すってことですね。これね、非常に重要です。あのー、これ僕の、えっと、まあまあ、偶然、全開になった。で、なんか、偉しいな<笑>。なんか、自分のね、最近ね、アタックを見てるのが恥ずかしいんですけどね。まあまあ、あのー、参考見てください。えっと、えっとですね、これ、どういうプランだったかなこんなビを上げるのかなえっと、こっち、えっと、エア壊して、対空壊して、ここベビーですね。えー、っと、で、カットで で、ここからこうドラゴンをね、進軍させていきます。ドーンとね。ドラゴン。細かい削りはちょっと待って、あのー、解説は排除します。もう、で、こっち、キングクイーンをこうね、流していく、ね。ロイちゃん使わないんですね、序盤で。使わないことによって、で最後でロイちゃんとフリーズを余らせておきます。でね、これがね、まジで功を奏するんです。ドラゴンを出していきながら、えーっと、これ。 突撃艦が早すぎたおかげで、突撃艦がですね、これアーチャクイーンを竹取っちゃうんですねで。竹取った状態で無敵になっちゃったもんだから、アーチャクイーンが延々と突撃艦を追っかけちゃうんですね。こんな感じで。で、ドラゴンでアーチャクイーン処理するはずが処理できないまま、トルネードトラップに、えーっと、突撃艦が捕まってしまい、えー、ここでもう、えー、スーパーガーゴールで花火を、えー、と、もう、投げちゃってますね。で、えー、っと、相手のアーチャクイーンはギリギリ処理できて、まあ、良かったかなと思ったんですけども、 アチャクギさんに、えー、と結構中央の舞台が焼かれてしまって、みんな、えー、と外周にこう流れちゃってるんですね、この辺。で、タウンホールも花火で壊しきれず、まあそれに食らっちゃったんだよ。壊しきれず、こんな風にタウンホールが残るわけですよ。でもこの状態でフリーズ2個プラスロイちゃんがいるので、これを使ってなんとかね、あの、ワンスターだけは避けようと。 もう必死に今ね、あの考えを巡らしてます。やべえやべえって感じ。結構ね、僕あの、クラン対戦力中、腰一は絶対なって暗めに言いまくってるんで、言ってる手前ね、僕がやってしまったらちょっとさすがにこれ夜も眠れんと思ってもうね、ちょっとガタブル状態で今ね、ロイちゃんのタイミングを測っております。アーチャークインクロークも入っちゃったんで、もうこれはもうロイちゃんで行くしかないわけですね。どっから出すでーと思って。 えー、っとですね、出した場所がこれ、タウンホールに向かわせと思ったら、大砲に向かってしまって、おいおいおいおいみたいな感じになっているわけですけども。で、このフリーズもなぜか、対空砲とね、タンホールダブルで凍らせようとか意味のないことをしましたね。トライ行っていないのに、<笑>いないのに、<笑>そんなことをして、あの、もうテンパりまくりだったんですけども、まあまあ、フリーズが1枚残ってたんでね、それを使って、タウンホール止めて、ロイヤルチャンピオンで破壊しながら、まあ、ギリギリ前科まで持ってくたって感じです。こんな感じですね。 はいでえー、とこのアタックからちょっとね参考にしてほしいところっていうのはタウンホールが壊れるまでは、えー、タウンホールを壊すためにニットを残しておきましょうということですね。今回で言えばロイヤルチャンピオンです。あの基本的にドラゴン攻めをする場合にロイヤルチャンピオンって序盤に必ず使わなくてもあのいけちゃう場合が多いんですねあの序盤プチ天才って言われる、えー、クエイクライトニングにホーミングシールドを合わせて宝石を折っていくとか、まあ、そういうテクニックもあるはあるんですけども それをやっぱ今の環境やってしまうとドラゴン攻めが非常に多いので、トルネとかも全部ドラゴン対策になっちゃってるケースがもうよく見られるんですね。そういった場合、罠に引っかかっちゃうともう取り返しがつかないので、そうならないように、あえてロイヤルチャンピオンは最後まで残しておくようにすることによって、こういう星チーンにね、もうなってしまう場面っていうのをロイヤルチャンピオンで回避することができる。 ね、えっとこれですこれね、本当重要なポイントなんで、あの自分、他のすべても実はこういうことをやっていて、ロイちゃんはね、必ずタウンホールが壊れるまでは少なくとも残しておきます。壊れたらロイちゃん、どこだそうかなっていうふうに考えるっていう、ね、ことすげえ重要なんで、ぜひね、えー、っと忘れずに覚えておいてほしいなというのと、えー、っと、もう一個ですね、えー、っと見てほしいのは、これかな。 いやね、まあね、新しく来てくれたエースさんっていう方がね、なんかガチクラン初めてですとか言う割には、ちょっとこれ、これこれこれ、もうなんか今のとこ3分の3の前回ですねで。しかも全部ね、これのこのアタックなんですよ。これぜひ見てほしいんですけども、えっ、ー、と、これ。エースさんのんとドラゴンラッシュ、ドラゴン、ドラゴンライダーラッシュかな。これがね、すごくね、簡単にやるんですね。どういうことかっていうと、えっ、ー、と、ドラゴンこっから出すん、もうドラゴン。 ドラゴンライダーもそうドラゴン系をここからこう出していくん で, でカット、カットしていって、で、えっ、ー、と、キングクイーン確かこっちだと思った。こっちに歩かせていって、ルートを作りながら、アンフォールどう処理するかってうと、これね、こんな感じ、キングクインそうですね。えっ、ー、と、外周から出していって、突撃感を角度かけて出していって、 タンホールにこう向かわしていくんで、すねでこの距離を突撃艦向かわせるんだったら、まあ、トルネガーローがそう関係ないですよね。しっかりタウンホールまで突撃艦が届いてくれて、そのまま中から出てくるのはスニークゴブリン15体です。これ実は入ってまなんで、それがしっかりタウンホールを確実に落としてくれる。で えっ、ー、と、トルネード ト, トラップに多少捕まってもですね、あの、タンンホール、あの、スニーゴブ15体もいれば、大体いい落ちます。で、タウンホールを落とすことによって、やっぱここのカットもこう、あの、できているので、ドラゴンタッチっていうのがぐるっとこういう風にね、回っていくことができるんですね。ぐるっと。いう感じで。まさに今そんな形になってますよね。このパターンっていうのが、あの、このエースさんがする攻めってほとんどみんなこうなっていく。で、やっぱりこういうロイヤルチャンピオンがこういうとこで生き生きしちゃうのはあんまよろしくないんですよね。よろしくなくって、 ここにフリーズを当てて、ドラゴン、ちょっと遅 れ, て遅れて合流したドラゴンでこれを倒していくんですけども、倒していった後も、あのー、外周走っているアーチャークイーン、えー、とババリアンキング、まだ生きていて、クロークフィット残している状態なんですね。で、さらにロイヤルチャンピオンもホーミングシュート残っていって、インビジの呪文も1個あるので、これをふんだんに使って残りの防衛突破していきます。これ、本当うまいですよね、えー、マジで。 相当うまいなと思うんですけど、どうですかねこんな感じですね。で、あとロイちゃんがやられましたけども、キングクイーンが能力残してるんで、あのまあちょっとね、危うそうに見えるかもしれないですけど、そんなに危うくないですね、これ。リストとクロークが残ってる状態で、この最終盤のこの状況だったら、別にっていう感じかなと僕は思います。仮にここに投石とかがあったとしても、全然いけますからね、もういくらあったとして いや、うまいですよね。だこういうふうに突撃感を、えー、トームかけて、えー、タウンホールに届かせる、その、えー、届かせる距離、ば こ, ここからトームがかかって、ここだったら、まあ別に多少安いに吹かれようが、トルネガーローがそんな影響ないじゃないですか。というふうな、えー、っと、なん短い距離の突撃感を使うっていうことですね。まあこれが、エマもう一個のリスクヘッジ方法かなっていうふうに思います。 ロイヤルチャンピオンを、えー、タウンホールが壊れるまで温存しておく。二つ目は突撃艦を短距離でタウンホールにームかけてぶつけるというね。この形、どちらかを使うことによって、えー、星1のリスクは相当下げることができますので、必ずね、えー、これやってもらった方が僕はいいかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、ラストですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、これかなはい。あのー、 これね、テンプレ配置なんですね。結構これ回転させられてるのかな、うん、よくこの、あの、向きが変わった配置をよく見るんですけども、タウンホールがね、この、災外層にあって、で、ポンプとあ、エリクサータンクとか金庫が、えー、その周りを囲っている、こういう配置。えっ、ー、と、これにね、あのー、花火を打ち上げてみました。んで、結論から言うとですね、こういう配置には花火は選ばない方がそもそもいいですね。 あのー、何でこれを最後上げたかっていうと、えっと、そもそもドラゴンラッシュ系の戦術の中でも、えー、タウンホールの1位を見たときに、これやっちゃいけないっていう戦術は、もうそもそもやめましょうよって話がしたかったっていうことなんですね<笑>。ま, まあまあまあね、やったから、だからまあ言いますけども、やったから、あの、そういうことが言えるんであって、一回でやっぱね、やらないとわからないっていうのは、まあ確かにありますよね。 はい、自分はやらかしたんで、もうあの肝に銘じました序盤、ドラゴン、ドラゴンライダーを出していきながらちょっと遅らせて、えー、トもムをかけるための突撃艦を出していきますね、イいギルシ弾一発しょうがないから食らっても、突撃艦はギリギリでトーに乗せていくという感じですね。 で、これタウンホールマちょっとおかせられるかなーっていうところまで行くんですけども、ここですね。落として、クローン、レイジインビジを重ねていくわけなんですが、なんですがですよ、あのね、これ、中から出てくる防衛軍が小粒だったんで、 スーパーガーゴイルのダメージがみんなこの防衛軍のアーチャーにこう吸い込まれちゃったんですね。で、全部タウンホールに届かずにタウンホールほぼノーダメージ状態で残っちゃったっていう感じですね。はい。で、えっ、ー、と、まあこんな風にですね、あの相手の、えー、とクラン城の位置関係的にえっ、ー、と、なんていうのかなうん、スーパーガーゴイルが防衛援軍の細かいのを いそうな可能性がある時っていうのは基本的には花火やんない方がいいですねむしろ、えー、と突撃艦にバルーンとドラゴンライダーとかを積んで、まあ、そういう小粒が出てきたとしても確実にタウンホールを落とせるような編成をした方がいいっていうところですねそういうですねもう村に対して明らかに事故が起こりそうな、えー、と編成っていうのもやっぱりあるまさに今回言った 花火をするのに骨粒の防衛って本当に嫌なので。まあね、あのー、絶対できないか？って言われたらできなくもないんですよ。もうちょっと早めに突撃艦を投げてこのね、えー、クラン城の方面だから、もクラン城のここら辺に落としてしまって、インビジかければ援軍出てこないですから、えっ、ー、とこれ円が出てきたのがね。後ろから来ているドラゴンたちが釣っちゃっている援軍に、えー、スーパーガーゴイルが反応しちゃったわけですよ。 じゃなくてドラゴンが近づいて援軍呼ぶ前に、スパカで一気に、えー、タウンホールが落とせる、でさらにクランジョまで落とせるみたいな感じのそのタイミングで突撃機出せればいいんですけど、まあ、なかなかね、そういう細かいテクニックを使うよりは、むしろ確実にタウンホールを落とせる。今回、この壁際にあるんで、まあ、さっき言ったドラゴン、ドラゴンライダーっていうのもまあいいってかもしれないけども、なんならね、えー、っとその前見てもらったエースさんみたいに、ニークゴブリンガン積して、 で、ターンホールのこのね壁の隙間に、えー、と突撃機が落ちれば絶対ターンホールを壊れますんで、いうような格好を作って星2、延長の星3確実に、ね、もう狙っていくとかね、いうことをやった方がいい。えあの、えー、配置に合わない攻め方はやめましょう。えー、とどれが合わないかはぜひね、自分でやってみて、なかなか取りたいなーっていうふうに思ったらもうやめた方がいいと思います。ただこの環境でドラゴンを使ってギリギリ3回4回入れて取りましたっていう攻め方は、 基本刺さってないと思っても多分いい。2回やって、まあ3回やって2回取れる攻め方かなぐらいが刺さってるって言えるもんだと思うんでね。いう感じで、その攻めが合ってるのが合ってないのか合ってないとしたらどこが原因で合ってないのかってとこのね、経験値を積むとより見分けがついて、星、えー、をするリスクが減るんじゃないかなというふうに思う。あの、弊社です。弊社ね、弊<笑>社。弊クラン、弊クランですね。弊クランね、あの、 三毛猫さんがワンスタグラマーとして星1をたまにこう撮って、えー、と共有のねの動画、えー、と倉庫に上げてくれてるんで私もねいつか上げられるんじゃないかと思ってすごい緊張感を持ちながらス<笑>タックをしてますけどもね、えー、ワンスタグラマー三毛猫さんのマラッチ対象にならないように、ね、頑張りたいというふうに思います、はい、というところでですね、えー、と本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますいかがでしたでしょうか やっぱね、あの対戦で星1かましちゃうと、まあ、レジェンドガチ勢の方はね、まあ、レジェンドでもしたくないと思うんですけど、対戦特にね、まあ、あのメンタルを引ちゃって、うーってなることが多いと思うんで、えー、そうならないように、えー、リスクエッジ、えー、と突撃感の走る距離、あとは、ロイヤルチャンピオンを出すタイミングですね、ここ気をつけながらやってみてもらうことによって、なるべくリスクを減らすアタック、えー、試してみてもらえたらなというふうに思います。 では本日この辺で動画を終わりにしたいとい う, ふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。